えー、おはようございます、えー。さて、こういった落葉樹は冬の間に、えー、その樹形を見ておくといいですね。えー、葉っぱがなくて枝の流れが見やすいです、えー。この木は丸葉の木ですね。えー、この時期に枝の流れを見て、えー、今年の剪定の方針を立てるというのも一補かと思います、えー。例えばどういうところが見やすいかというと ここのような交差枝ですよね。これ。出所はこっちですね。ここから出て内向してこっちへ出てるんですね。まあ越境枝でもありますよね。 でですすからこの枝枝は取るべき枝ですねで今取ってもいいんですけども、まあ、例えば花の咲く木でしたら、まあ、これは丸葉の木ですから花を楽しむ木ではありませんけども、えー、もしこれが花の咲く木でしたら今花芽がある時期ですから今無理やり切らなくても花が咲いてからあるいは花が咲いてから。 その花を切り花として使うんでしたらここに咲いた花をこの枝ごと切ってですね生け花の対策を作れば良いと思うんですよそれから中心部をゴミゴミさせたくなければもう外側に行ってる枝を残してこっちの内側にある枝は取るというような剪定をしておくと良いと思いますそれでは こちらの枝を剪定したいと思いますこれですねこの枝の この辺でごちゃごちゃしてくるのはなぜかというと先ほど言ったこれが内向してるからですよね枝ぶりもあまり良くないようですのでこの外側に向かってる枝を残して切っておきましょうかここから切ってもいいと思うんですけどねちょっと変ですよね こ, こからのが自然に見えますね。多分。やっぱりここで切った方がいいですねあとこれもちょっとねもうちょっと変な出方してるんですけどまあ池の方に差し掛かってていい感じではあるんですけど ここで交差してますから。で、ここも出所が3つありますからね。まあ、取るとしたら今のうちにこの真ん中、こっちへ行ってるこの枝を抜いておいた方がスッキリするんじゃないかと思います。 切なるとなおさら切りにくくなりますから早めに取りましょうこんなもんでいいと思います今回剪定した枝はこれだけですたくさん切ればいいというものではありません目的に応じて不要なものだけを取れば良いと思います こちらはカリンですあまり背を高くしたくないのでこの時期に少し強めに剪定しておこうと思います。<笑>切り戻して残す枝がちょっと細すぎるように思いますがほかに枝がないので仕方なくここで切り戻しておきます。 すべりもついでに切っておきましょう。 今切り落とした枝の部分ですが実は5年前にナン、no、バー6 9の動画で課題にしておいた部分です淡々と作業をしているように見えるかもしれませんけれども実はちょっと考え事をしながら切っていますお気づきの方もいらっしゃるかと思いますけれどもここの三つ股の部分です 左側を切って右側で枝を作るか右側を落として左側で枝を作るか考えながら切っています後でどちらかは落としてしまうと思うので今やってる作業は無駄バサミである可能性もありますしかしある程度形を作ってみないと決定できないこともあるわけです結局保留して先へ進むようです こんな感じで完了ですあそこはどうなったのかって気になりますよね今回は保留です多分この枝を抜くことになると思いますけれどもこの一番左の枝 でもこの枝を抜くためにはこの隣の枝から少し枝を作っておかなければならないと思うんです落葉樹は常緑樹に比べるとなかなか思ったように樹形を作っていくのは難しいですこのように5年前課題にしておいた決着がやっと今回ついたわけですね結局一番右の枝を切りました 最後にもう一つ桜の剪定を見ていただきましょう落葉している時期ならではの強剪定ですこの桜はスル台ダ イ, イという品種ですけれども桜の木というのは花が咲くことを考えるとなかなか強く切れないものです7年前にはこんなに小さな木だったのですからこの頃にやっておけば良かったですね えー、さてこれ桜の木ですけれどもどこから切っていくかっていうのを考える時に枝先のことばっかりじゃなくて木全体のこともよく見た方がいいですね。例えばこれ大きくなりすぎたからもっと低く切ろうかなとか考える時にその枝自体がこの木の中でどういう役割してるのかってことをよく見るんですね。 例えばこの一番高さのある枝これはどこから出ているのかというとこれですよねこの枝はここから出ていてここ自体がもう4本に分かれてますねこれはもう枝分かれとしては多いんだよねでしかもこの枝は どちらかというと、方向が中に向かって生えてる。内向してる枝ですよね、もともとは。太いからもう主観のようになってますけれども、これをこのままにしといていいのかっていうことなんですよね。この枝とかこの枝は、自然にこう出たところから放射状に外に向かって、 生えてますよねこれもそうですよねこの4本の中で一番不自然な枝っていうのはこれなんだよね下の3本の太い枝で十分樹形は作れると思いますので真ん中の強い枝を抜いてしまおうと思いますちょっと太いんですけれどもまあ、この時期ですから大丈夫でしょうもう一度向こうから見てみましょうか の元から出てこっちに向かって生えてるってことですよねで。こういう葉っぱのない時期にはそういう大きな枝を落とすチャンスでもあるんですね。この機会にこの枝をなくそうかなと思います。で、この大きい枝がなくなることによってその下の枝の例えばこっちに出てる枝ね。 こういう形のいい枝が少し大きくなっていくと木としてもバランスが取れてくるんじゃないかなと思いますこれをこうしますまずは上の方から刻んでいきたいと思いますそれで最終的にはこれをここで切ると これを切っちゃうってことです、ね、穴芽もあるんですけどねそれで例えばですねここで切ってねでこっちを残して やってもですねこの元の方の出どころは変わらないんですよね四つ股になってるのも変わらないだからここで切ってもあんまり意味はないんですねこれ残してもねですから下から切っちゃいますけどいよいよこれを切りますが <笑>このバークリッチを傷めないように切りますここまでですねでこっちもこのバークリッチを傷めないこの位置なかなか難しいですね今回はでこっちがここここで うまくいきましたでこういう徒長枝はね、えー、後々また勢いをつけて伸びていってしまうんですね、まあ、これもまあ今の時期の剪定としてはもう落としちゃった方がいいと思うんですね、まあ、こういうところで切って枝作っていくっていうのも、えー、ありですけどここで枝作ってもね せっかく真ん中を抜いたのに意味がなくなってしまいますんでね切ってしまいますこういうのね落としといた方がいいですねでこんなにあごめんねでこんなに太くなってからね切るなんていうのは最悪ですけどもっと早いうちに 切ななきゃいけなかったですねまあおかげですっきりした事件になりましたねまあ桜切るバカと言いますけれども大バカにならないように細いうちに早めに判断して処理しましょうご視聴ありがとうございました